行ってみよう。ああ、はい。<笑>ということで、このストレッチはですね。愛してる大好き。ありがとうの言葉を使いながら、行うストレッチです。それはね、言葉、言霊力をね、生かしていくという画期的な方法でございます。私、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。シスターっていつも大きな声で呼んでください。せーの。いいです。ありがとうございます。<笑>ということで、あの。<笑> ありがとうストレッチね言霊力を使っております。私ねパントマイムをやっていて言葉を使わない表現なんですこれ言葉を使わない仕事をしてますけど言葉力は大好き<笑>ということでこの何ですかねこの会いたりするものを愛しております今<笑>どっちも素晴らしいはいということでこのありがとストレッチはですねこのビフォーアクターをまずはチェックいたしますビフォーア自分の最初のボディをチェックしてその後 ストレッチの後に変化が出てますので、それを知ることで継続につながります。継続、重要ですよ。継続しないとね、体ってね、なかなか変わっていかないんでね。では続けて、硬、まあ、めの針金、ね、わかりますか硬い針金をさ、こう曲げなきゃいけないんだけど、なかなか曲がんないじゃん、硬いから。でもね、何度も何度もこう、こ う, うわーってやっていくと、こうポキって折れる時が来るんですよ。こう反復。 ということで継続していきましょうおお<笑>お分かりいただいたかな<笑>では両足を調査ポジションで今日の状態をチェックしますまずは足をまっすぐ出しました、はい。では両方の手を足の方にダダまあいろんな場所の方いらっしゃると思いますシスターはね今ね土を待の上側でございますでご自分のこの位置を覚えておいてください私は背中はこんな感じ でもちょっとあの毎日やっていることで少しずつデフォルトが少し変わってきている感じもいたします、はい、ではお膝の裏さんもチェックしますお膝の隙間床との接地面どんな感じかなっていうのをチェックしてくださいあとももの、ね、丸まり具合これがね左右差もあるしねであの終わった後にだらんとなってくるといい感じですほぐれたって感じはい、では早速いきましょう 足元からねありがとうストレッチさんは足元からいきます右足左足を伸ばして右足を巻きます指先ですね親指さんと人差し指さんを横にぐっと開きますでそれを縦に振るのから「でありがとう」「愛シてる大好きありがとう」を2回言うと8カウントこれを1セットでちょっと多めにほぐしたい時はワンモアセットってスター言いますので2セットやってくださいはいでは行きましょう指を横に開いてぐいぐい動かしますせーの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 指同士を指します、ね、綺麗に<笑>そしたら足の甲さんの上の方をお持ちください。足先、つま先ぐいぐい、ねじ、つま先をねじってきます。せーの。愛してる、大好き、ボディも使ってください。はい愛してる、大好き、ありがとう。はいでは、足のスチールマッの下を持つんでしょう下あたりを持って、足先ねじり。せーの。 愛してる大好き、笑顔で笑顔重要、愛してる大好き、ありがとう、今度はくるぶしさんをがっつり持ちます、足先を振ります、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、ではこのくるぶしさんを持ったまま回していきますけれども、つま先が床についちゃう方は、ね、ちょっとお膝を上げて大きく回します。 ボディーごと、肘を大きく回してください。せーの、愛してる、大好き、ありがん、笑顔でね、はい、愛してる、大好き、ありがん、反対回し、足首大きく回してね、はい、愛してる、大好き、ありがん、ナイスー、はい、では手を離します、じゃくるぶしをっと足を振ります、せーの、愛してる、大好き、ありがと、愛してる、大好き、上下。 大大好好ききあありりががととううはいでは手を下について足先を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうナイスでこの右足さんを床面につけます途中からね来たお友達はですねぜひビフォアをチェックしてからお参りくださいビフォアねご自分のビフォア長座でね はい、では足をグッと置いたら、ふくらはぎさんをぐいぐい動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる。大。好き。キュウリの塩もみ、これね。まず膝のちょっと上、膝のちょっと上の内側、結界さんという場所をぐいぐいほぐします。両手のっけて体ごと。せーの、愛してる、大好き。重さをかけますよ。ちょっと痛い。愛してる、大好き。 ナイスはい、内ももさん全体、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では、えっと、お膝さんをひっくり返します。ひっくり返して、右足のふくらはぎさんの外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。体重かけて、どうぞ、ナイス。では、お膝さんを立てます。 ふくらはぎの下からいきましょう、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、ナイス、はいそしたら、この膝のですね膝下のゴリゴリのところをグーでほぐします、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、膝のちょっと上のゴリゴリをほぐします、膝上ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。はいでは 人差し指のとんがったところね、ここ、ちょっとゴリゴリしたら痛い、<笑>痛い、ここで、膝のお皿 さ, さんの周りをほぐします、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝、お皿 さ, さん、よく動いたほがいいですよ、ナイス。はい、では、足を伸ばします、ももの上さんです、両手で押さえてもいいし、グーでこうやってもいいし、肘でやってもいいし、どれでもいいです、お好きなやつで。 肘の方が一番効きますけどね。はい、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では、つま先さんとおひざさんを内側に入れますね。そうすると、ももの横さんが出てきました。横さんにさっきと同じように当てます、せーの。愛してる、大好き、いったったたった。はい、はい、痛くてもいいです。ありがとう。大丈夫あなた。はい、もう。<笑> 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でどうぞ痛くてもいいですはいではこのひさんの上に反対が左足のくるぶしさんをですね乗っけますくるぶしさんをここに乗っけていただいてしごく、はい、ここ痛いけどいいですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンモンセット愛してる大好きここ念入りに 愛してる大好きナイスオッケーです。はい、ではこの足を戻します。右足を後ろ側に畳みます。左足さんは外に出ております。背筋を伸ばします。そしたら右の腰骨さんに手を当ててグッと落としたところをぐいっいほぐします。もも横ぐいぐいきれいの愛してる。大好き。ありがとう。 愛してる大好き、ここはワンモンセット、はい、愛してる大好き、ちょっとお尻の後ろ側いっていいですよ、愛してる大好き、ナイス、はい、では先生、一応伸ばして骨盤転がし、左足のお膝の外側に手を置く、右手さん、お尻さん、で、前に行った時きに、えっと、右腰さんを左のお膝さんの方に持ってくる、前に行った時にちょっと背中を反る、おへそを斜め下。 はい、後ろに行ったとき背中を丸めておへそを7枚上せーっと後ろからいきましょうせの愛してる大好きありがとうここも寝入りに大好きありがとう愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはい、では今度は背筋を伸ばして左手さんを腰の横右手さん骨つば腰と肘と肩を大きくねじります中心軸をねまっすぐこのまっすぐのライン このままお顔は正面でボディをねじりますせーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、これが最後ですよ愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイスいいですあのこここれで右足すべてが終了でございますいいですさあ、ではチェックタイム両足を伸ばしましょう頂座ポジションちょっと蹴ってる蹴ってるはい。 いいですよ、蹴ってもいいです。はい、では足を前に出します。それでもやった方ですね、右足さんも手の方足の方に持ってからだいったら、だいぶ下がりました、背中の位置もだいぶ下りましたよ、これね、かかとの位置がもうね、2センチぐらい伸びてるんですよ、シュの、かかとの位置ね。で、膝裏さんも床に落ちてきてます、左足さんはまだだけど、右足さんはね、手が入らないぐらいになってます。も, も, もちょっととダランとなりました はい、といととうことで違いがございましたでしょうかご自分のボディの変化に気づきましょうビフォーとアフとー f はいつもチェックするしかもね、まめにチェックした方がいいですこれをやるとどうなったかなっていうのをいちいちチェックするとわこんなに変わったみたいなことが分かってさらにやろうみたいな気になりますはい、では一旦ですね、水分をお取りくださいシスターさゆさんをいただきますさあご自分のボディのの、ね、変化ありましたでしょうか、うん ストレッチね水分をとって、えー、ああれです老廃物をお出しになるようにねいつも水分を渡るそして終わった後も水分を渡るそして、えー、終わったらよろしいところに行ってお出しになる<笑>いつもやってください<笑>はいでは左足さん行ってみようはい左足側です足を伸ばします伸びしろ これもね言葉いい言葉あの硬いなーって思うじゃないボディがボディが硬いなーと思った時はご自分に言ってくださいそれは伸びしろたっぷり重要あっ言葉がけ重要あのボディさんがねあの可能性をねあの自分で勝手に可能性を感じていただくから伸びしろたっぷりっていうと硬いって言われると「俺硬いんだ」 もうだめだみたいに思っちゃうけど伸びしろたっぷりって言われた伸びしろたっぷりだって思ってボディーさんが喜びますんでよろしくお願いしますいいですかいいですねはい、はい、では左足あ右足を置いて左足をのけます、はい、では指をぐいっと開いて縦に振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きさあお隣の指愛してる大好きありがとう 愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きな椅子はいでは指をくさっと刺します握手ただ土踏まずのちょっとう、うんと違う足向この一番上で足先をゆえとねじります足つま先ねじりせーの 愛してる大好きありがとう伸びしろたっぷり愛してる大好きナイスはい、では足の甲をちょっとした土踏まずの下側を持ってねじりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔だよねはいくるぶしをお持ちいただいて足を振ります背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きッケー 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はいくるぶし回し、くるぶしを持ったまま、大きく回します。ちょっとおひざ上げてもいいです。愛してる大好き、声出してね。はい、愛してる大好き、ありがとう。反対回し。愛してる大好き、ありがとう。もうもう愛してる大好き、笑顔でね。笑顔、重要ですよ。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 ボディをちょっと倒したら、両足をアップします。そして両手を、おだいぶシスターもいいです。はい、では行きましょう。せーの、愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。金、金。じゃあシスターもだいぶ、ボディが回復してまいりました。ちょっと、<笑>またダメだ<笑>はい、頑張った。自分に拍手 左脇腹さんをねちょっと負傷いたしました先週ですのでだいぶ1週間経ったからねだいぶいいですよ、はいでは左足さ3ふくらはぎを置いて上から押さえ日々ボディがね回復していくのがよく分かりますよね、はいではどうぞ1「愛してる大好きありリガう。とたまに「愛してる大好きありリガう。お体ね壊してもいいですよ あの健康なボディのありがたみが分かるからねはいではお膝のちょっと上ですありがたみを分からせるために起きたのかなみたいなはいきっかさんせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き内ももどうぞ愛してる大好きありがとう体重かけてね愛してる大好きナイスはい、ではお膝さんたちを両方ともひっくり返します左足さんの ふくらみ外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではお膝さんを立てます。左足さんを立てて、右足さんは楽に置いて。ふくらみ下側、せーの、愛してる。親指をぐさっとさしてね。ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。膝下、ゴリゴリ、グーで押し付けて、ほぐします。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。 膝上、ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、人差し指のとんがったところを、お皿回り、せーの、愛してる、大好き、あーりがとう、愛してる、大好き、痛い痛い、はい、ナイス、はい、今日足を伸ばします、もも上、ぐいぐい、はい、ぐ、えっと、肘でもいいです、せーの、愛してる、大好き、手でもいいですよ、はい、愛してる、大好き、ボディーごと。 はい、まず、えー、とお膝さんとつま先内側に入れたらももの横さんですね同じようにどうぞ愛してる大好きありが声出してね愛してる大好きワンモアセットここね入り愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの日右足のくるぶしさんをももの横に置いてしごきますもも横しごき 仕事、くるぶししごき、せーの、愛してる大好き、名前つけ、愛してる大好き、わまぜった、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、いいです、ナイスです、はい、ではこの足さんを置いて、お膝を立てたら、もも裏、で右側やってないね、これ、はい、どうぞ、愛してる大好き、なんか早いと思ったら、愛してる大好き、 ありりがとうう。やましょもも、はい、内ゆさゆさ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ももの外側もどうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、では、膝裏ぐいぐい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。 はい、持ち上げて膝下、ぶらぶら、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、お膝さんを後ろに置きます。ここからもね、ね右足さん忘れてましたね。はい、ではえええ左の 左の腰骨さんに体重かけたら、スルッと落とした大腿骨の付け根をほぐします。せの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で上回せと。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばします。骨盤転がし、右手のお膝の横に右手。左手はお尻さん。 骨盤を持ち上げて、左の腰骨を右のお膝さんの方に胸はちょっと反らす、はい、後ろにつなった時は丸めるおへそが床側向くのと丸まって天井を向くのと行きますでは後ろからせーの愛してる大好きありがと盛大にどうぞ愛してる大好きありがとう。はい、ボディがシスターのボディに戻ってきましたよはい愛してる大好きありがとう。ナイスです はい、背筋を伸ばします。左手さんを左腰骨盤持って右手さんはぐっと右の脇を支えるはい、そしたら腰と肘と肩大きくねじりますせーの愛してる大好き盛大にどうぞ視察ゆるゆる<笑>大好きあり皆さん盛大に愛してる大好きありがと愛してる大好き笑顔でねいいですナイスはいではですね右足のさっきのちょっと途中だったのね はい、右足さんのもも裏をぐさっとさしてゆすりますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわなほありがとう、はい、内ももさん愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねもも外さん愛してる大好きありがとう外側をねゆすっておりますありがとう、はいではあ ひざ裏さんもぐいぐい動かしますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいお膝持ち上げて膝ざしゃぶらぶらせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスちょっと下にずらしてどうぞせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではもうちょっと下にずらしてせ、は、の、い、愛してる大好きありがとう愛してる大好 き,、um. 大好きありがとう はい、ではここで両足骨盤から出、これが一番最後のストレッチです。はい、マットをね畳んでいただいて、座骨をカバー出してくださって OK です。背筋を伸ばします。背中を丸めて骨盤を後ろに倒します。おへそが天井を向くように、おへそはおへああ、視線はおへそを見る。背筋を伸ばします。今度おへそが床側を向くような感じ、床側ね。 床側床側そんで、えー、と胸は反る感じはいでは行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大に、はい、愛してる大好きだいぶいいですいや愛してる大好きナイスいいですはいではということで全てできましたありがとうございます今日もバッチリいいですのポーズいかがでしょうかできましたでしょうかただ いいですはいということで自分にねケー、OK、を出していく頑張った自分とみんなに拍手やってみることに価値があるからねクオリティはそんなに最初から求めなくていいんですよ皆様やってみたらやってみるだけでもう並ぶようになれるのだからねはいではということで、えー、とチ次回も自分のボディの変化を知りましょう左手さんやりました左足さん次のうあいいですね 背中の位置も来ましたはい右手さんいいですいいですバッチリできましたでしょうか皆様はいありがとうございますさあということで水分とってくださいねいつも水分はお取りになりながらやってみてくださいこれ重要ですよはいちーたんのね あ, あ, ありがとうストレッチこの動画を見返してね日々やっていただいてもいいですがあのいつもですねだいたい 平 日, 平日いや朝9時ぐらいから、えー、ストレッチやるようにしておりますのでぜひご参加ください。はいということ で, 告 知, でございます告知さんはお二つ一つ目は「オンパンプラス u 2というパントマイムの、ね、公演が2月20日にございました2月20日にございました公演が「感激三昧ライブさん」というところでオンライン配信をまだやっております。明明日日日まで明日3月6日 17時ままでご覧にいただきますシスターのチケットぜひご覧こっち QR コードでねご覧いただければなと思いますよろしくお願いいたしますはいそして2つ目はシスターのビデオ上映会でございますシスターひろみの「いいですビデオ上映会ボリューム1シスターひろみ公演」 ひろみの日の字というのをやっております3月26日土曜日14時と18時場所は新宿新大久保スタジオエヴァ山手線の新大久保駅から徒歩4分すぐですよまっすぐで分かりやすいです地図とかですね申し込みとかですねこの QR コードに貼ってあります是非ご覧くださいお申し込みくださいはい、えー、司さがね当時え 私が並木孝夫先生っていうパントマイムのね先生が素晴らしい先生がいらっしゃってその先生のもとで私はパントマイムを学んでいた時に卒業公演2年の修行を終えて卒業公演をいたしましたその時の映像がなんと残っておりますそしてそのね公演の後にその場所でえー、っと。 飲み会をして卒業式があるんですけどその映像もなんと残っておりましたその模様もちょっと入れようと思っておりますそして私のトーク付きでございますあのねほんとぜひ楽しんでいただければまあ卒業した時のね初めてのソロ公演の模様でございますよソロなんだけどまあお友達に出演いただいて2人でやってますけどいやー本当素晴らしいです 自分で言ってます。ぜひ、見にいらしてください。はい、ありがとうございます。さあ、ご予約受付中でございますよ。はい、ということで今日も無人ですね。ありがとう。ストレッチ終了いたしました。今日もね、素晴らしい一日を、土曜日さんをお過ごしください。私これからね、もうすぐですね、あのスタジオエヴァの方に行って、今日は、えー 朝の土曜クラス東京マイムカレッジというスクールをね私経営させていただいております、そこに生徒さんたちがやってきますので、そのレッスンを担当、朝のクラスがあって、それを担当いたします、その後ですね、ライパーっていう公演があって、ライパーっていう公演のスタッフさんに、えー、あの作品を見せる今日重要な日、創建っていうんですけど、それが今日午後あります。 でその後はですねビデオウォッチパーティービデパというイベントがありましてそれはフェイスブックさんの方でやってます19時半からシスターのね中ごう小学校っていう学校言っちゃった<笑>地元私の学校の、えー、に講演させていただいたその時の映像がございましてそれを1月末に行かせていただいて地元の ちびっ子こたちにですねパントマイムをさせて見ていただいてさせやっていただいたんですけどその模様の映像が映るというと楽しみですね私もまだ編集はね見てないんですよ<笑>でそれビデパっていうので検索してくださいえっと19時半からやってますはいということでありがとうございますあビデパはね YouTube ライブで放送いたしますそちらもご覧ください はいありがとうございますではということで今日もいらくさん私一日頑張らせて頑張らせてではなくて面白がらせていただきますはいということで今日もありがとうございました頑張った自分とみんなに拍手いえーイ褒め褒めたい。はいありがとうございますでは今日も素晴らしい一日をねお過ごしください今日ね東京さん温かくなるような感じですのでとっても私も嬉しいございますでは良い一日を良い 土曜日日の 一, 日 を, 一日をお過ごしください<笑>ハマナイスでいっちゃおうバイバイ。